<笑>なんすか「その <笑>, なんか笑ってますけど<笑>なんか道先も言わないでいいから来てください」って言われてさ今日まだお二人にはまだ何もお伝えをしておりません何をすんのよ今回はサムライティングまあいつもあのガチのチャレンジだったりとか、うん、ま食、あ、をいろいろお伝えしてるチャンネルとなってると思うんですけれどもたまにはユーチューバーらしい企画をやってみようということで今回はあちらにございますあ全然見えねえ <笑>あの暖房だねちょっとんやデカめの UCC と三ツ矢サイダーの梅<笑>これ全部の無理だよこれは<笑>サムライティング好きでデかめだったね<笑><笑>トークリフトで運んできたでしょこれ<笑>これあれは多分はじめ社長クラスじゃなくてできないよこれ<笑><笑>後ろのあちらの自販機の方に俺絶対わかったわかったっすかいやわかった当たり付きの自販機一体何本買ったら当たりが出てくるのかを検証する企画でございます ユーチューバイエーイイエーイ台によってその当たりの確率っていうのは変わるらしいんですけれども、まあ、ただこの台がどれぐらいだったのか正直わからないです台とかもうなんかパチンコみたいな<笑>、ね、設定みたいななので今回ちょっとあの、まあ、色々見えないなということなのでこちらを用意させていただきましたこちらの中に大体1万円分ほど入っておりますのではい、はい まあ、早く当てるかもしくは1枚が切れるかまでちょっと検証するという企画でございますではじゃあ当たり出たら終わりってこと当たり出たら終了なんならもう終了えしかもこのースーパーウルトラビックの2人を呼んで、はい、もう楽勝だぞなん<笑>じゃあ、ね、下手したらね3本目ぐらい当たり出ると思 う, うそれは企画倒れかもしれないえチーム戦でしょチーム戦です連合軍でしょ連合軍ですえじゃあもうえ好きなのじゃあ押してどんどん押して買ってこうはい行きましょう行きましょうん行きます あ、これこさっき実はあのそれこそ10分前にスタッフで確認して抽選になったんですよえっ全然パスモでやったじゃんとこれじゃダメなんだ現金じゃないかな現金じゃなきゃダメなんだえっ現金やったんですかさっき元気っす<笑> <笑><笑>ねえこれは僕用でくださいああ、じゃあ、はい、これはノーカウントで、はい、ノーカウントでここでは急遽 Y さんのサイトかさんのサイ ト, サイトからじゃあとりあえずまあどんどん使ってど ん, どんて、はい、はい、じゃあとりあえずまあいや、いやも う, もうこれあればこれでいいん で, も う, す一発目で も, うもうこれで当たるんでいやもうこの人はずっと言ってんすよ俺ら持ってるから っ, って、はい、い行きますよはいはい、は い, いあれ<笑><笑>ああはい、はい、ここ注目、はい、注目ああ、はい、すげえほら、ほ、は、ら、い まあまあ一発目っつのはね面白くないすからまあまあ、ね、っすけどさ今さこれさ一二三四五六七八じゃなくてさ一九ってあったじゃん、うん、これパターンもしかしたらあるとりあえず取ますよ 飲,、ね、飲まないと次いけないからね、はい、参加しますなんで<笑><笑>な い, あない 今, 日今日当てますんで<笑> YouTube 見てくださいお願いします<笑>飲まったじゃあ次行くよ俺。 これじゃここ、重ねていきますかそうですね、後で捨てますって思ってますけど、そうですよね、ルールは書いてないですけど、うん、あれおかしいなぁやべ、お母さんがちょっとリアクション取ってくれてる<笑>ありがとうございます<笑>、はい、兄貴の一本目がトマトジュース<笑>ありがとうございますありがとうございます乾杯乾杯お気を付けて多分、ずつないで撮っときます このぐらい飲んだかおおい、うん、は い, お い, い、ね、はいは い, 次い本目はいはい<笑>は い, ののいる<笑>はいは<笑>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい今いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいでしたからね、はい、あい久々はい なんかいた顔してるか、うん、分かかった俺これマジっすか多分だけど、うん、今俺らこれとこれしか飲んでないでしょ、うん、当たりのあれがあるんだよ場所がちょっと待ってよじゃあちょっと多めに入れといてどれが行ってもいいようにちょっとマジで光ね来た来た来た光これだこれきたあ見えたーマジで見えたよ緑色の光が、まあまあ、全部緑の道見えじゃんね<笑><笑> 俺ちょっと考え方変えていいですか。そう、ワンちゃ、うん。これあるんじゃな、ね、い。うちの住んでるところにも自販機あって、当たり好きなんですけど。俺これでかなりあっ。ほら。ええ。な、なに、日本史小説。さい。日本、日<ス>本<ロー>、日本初めてでわあ<スロー><スロー><スロー>。ね。 十三本目う。うまそうとかいう余裕がない。いいんじゃない？ええー。あったかいのその勢いで飲めるけスパーク！うわあ。ああ。こちらを最低でも十五本目です。じゃあ行きますよ。どうぞ。<笑>絶対関係ないぞ。<笑>絶対関係ないぞ。<笑>来るから。本当か？本当か？これで。 頑丈じゃないですか頂<笑>きますわかった、もう足掻くのやめます、これ、はい。もう端から行くわなるほどね。端から行く。もう入ってない。うん、端その、どれが当たるだろうお。もう初めてじゃないですか入ったよ。初めて二、二。2! 今落としましたよね、完全に。<笑>わあ、今来たかと思ったー もういいでしょほら七、七、七の 7, 7何本買ってんのよさすが当たってもいいでしょ順番に乗 っ, とってブラックいきます最後でお願いしネテロですネテロここはネテロ行き着いた先は3社<笑><笑>客式時間<笑> 自, 自販機の前で何やってんの 全然ダメじゃないですか。ね、<笑>俺はもう成功者でいく成功者。自分の信じた道を突き進む。それが当たりへの第一歩。 出血りますはーいコーラ好きな人、うん、おいこんな感じで頑張っておりますね。 1つあげて飲むのめちゃくちゃ遅くないしげだよたんちのバカキスよホントキかよ酔ってんでしょどうせ酔ってんのたねえたね頑張ってゴリちゃん頑張って<笑><笑>おおおと言いながら完衣<笑>今はここのゾーンでございますじゃあキャメラマンをゴリちゃんに戻したいと思います<笑>はいじゃあ再開したいと思いますね<笑> さこれ普通に炭酸やばいっす、ね、やばいっすよ<笑>これが40本目じゃないですか40本記念すべき40本目上炭酸さあいやこれマジでマジでおかしいよ本当おかしいと思 う, う, うとしかもペプシやア。えっ、ー、とじゃあ出血取りまーす、はい えー、髪の毛が長い人、はい人はレレレイさん暑かいす な, こまだなかっこいいです、ね、かっこいでいねを超える調子にイさん、感想は <笑>きつよね<笑>ダメじゃあいやほんとこ重いえこれあのまだいける俺結構もうねギブ寄りなんですよねえっ、ー、ともうちょっとキリがないのでもうこの辺でちょっともうさすがに今回無理だろうとじゃああのほんと申し訳ないんでちょっと最後僕の鼻で締めていいですか すません、ここまでご視聴していただいたにもかかわらず今回は当たりが出なかったと何、えー、分言ったんですか50分超えてますよ523分ぐらい本当に今回はす今回は申し訳ございませんでしたけ取れば回じゃんじゃんしゃ<笑><笑>で お、うん、小細工やってますけどね<笑><笑>死ぬほど小細工やってますけどね<笑>なんか何か何か何か何か何か何かなんか何か何か何か何か何ってか何か何ん何か何か何かやってるなんかやってる多分ね彼は普通の大じゃないから鼻鼻じゃない多分この大はハゲハゲだと思 う, うハゲハゲは んで俺が身を削ったギしたのにさ。